理化学研究所の川博史です、えっとまあ、このセッションというか、こういう動画では、ですね、えっと、ここでは天然物の、まあ、天然物じゃなくても MSMS のアノテーションの、まあ、事例紹介ということを、まあ、どんどんやっていこうと思って、まあ、こういうふうなビデオの試みを始めたんですけれども、ま, あ、まず第1弾として、私の方からは、えっとまあ、このメリカリディカルテニカシドオマラニルヘクソースという化合物。 を MSMS を紐解くことでまあ見出したということに関してえっと紹介させていただきたいと思います。これもともと、この左に示した論文で、まあ、その、ある種そのメタボローム解析と呼ばれるような幅広いこう代謝物っていうものを包括的に解析しますっていうような分野の一つとして、 まあ、その、まあ、ある種、ワンノムゼルとして、まあ、こういう構造があるかもしれないということを報告させていただきました。で、ここで注意点はですね、まあ、ここに構造を書いているんですけれども、先ほどの、あの、最初のタイトルにもあったように、この、実はこの構造、NMR を取ったわけでも、その、表品を全合成して構造を確認したわけでもなくてですね、あくまで、その MS、MSMS を解釈して、例えば、このアグリコン、 にこういう構造があるかもしれないと。そして、まあ、どこについてるかわからないけれども、こういうマラニラヘクソースっていうものがついて、かの OH ハイドロ式についてるかもしれないっていうことを、あの、そこまでしか述べれなくてですね。まあ、実際にこういう、このアグリンの構造の中にどこに二重結合があって、どこに OH 基があって、あたまたこのどこにあのこういう等の構造がひっついているかっていうものは、実際には検証は、 しておりません。あくまで、まあ、その、まあ、一個のキャンディデートとしてこういう構造を書いたということです。まあ、例えば、それこそ私、この時は勉強不足で、この時はこういう構造を書いてしまったんですけれども、あまりこういうところに、その、うっていうものはこの、このカこのアフリコンとしては報告されてなくて、もう少し違うところに、あの、あったりもするので、その、まあ、こういう、実際の配当体の位置、 とかは実際に表品の全合成や NMR っていうものを実際には取ることになります。ただ、その MSMS を基づいたメタボロム解析のいいところっていうものは、ある程度こういうふうな部分構造やその構造の全体像っていう、まあ、ぼやっとしたものを、まあ、先に、こう、例えば素性式も含めてですね、を、まあ、バリデートしていくことができるっていうことで、まあ、しかも幅広くですね。だからそういう面では重宝されるものかと。 今でもあ、まあ、思います。でえーとまあ、今から言うことはですね、実はそのこのコンプレヘンシブ・ナチュラル・プロダクツっていうその本の、まあ、第3版で、まあ、2020年に、まあ、こう出版されるものの一つのセッションで私の方でこう書かせていただいたものの一、まあ、つの事例紹介になってますので、まあ、本当に細かい。 こと、どうしてこういうふうな構造になったかっていう、本当に細かいところは、この本、あの、記載されているので、もしよければ、あの、一読いただければと思います。で、ここに、まあ、どういうことを書いてたかまあ、これで、ね、この、まあ、この本のフィギュア7として、えっと、書かせていただきました。で、あの、私、例えばですね、あの、こういう MS ファインダーというプログラムを書いておりまして、ここでは、その、未知の、まあ、こういう、 下にあるような MS1 のスペクトルや MSMS のスペクトルをインプットすることでまあ、蘇生式のこうキャンディデートっていうものをまあ算出するようなソフトウェアでさらにこの蘇生式が決まった後とは、まあ、この蘇生式に合致するその化合物構造を例えばパブケムやその天然物 の, あの、まあ、ディクショナリーをナチュラルプロダクト と, とかいうデーータベースですねそういうふうな天然物のデータベースからこの蘇生式に合致するような構造をまあダウンロードしてきてその中で一番最 も, もらしいものをまあこうサジェッションしてくれるようなソフトウェアになっているんですけれども、まあ、ここで注目すべきところはですねこの蘇生式、まあ、確かにこう決まったんですけれどもこれでこうまあパブリックレポジトリにこういう蘇生式に合致するものがあるかなと思って検索かけてもまあノーストラクチャーですと。 まあ少なくとも基地のものとして知られている化合物のデータベースには、あの、まあ、そこの組成式はそもそも登録されていなかった。じゃあまあ、こういう構造をまあ自分で紐解いてやろうかっていうことで、そのまあ、こう、導き出したっていうものになります。で、えっと、まずですね、こういう未知の構造、スペクトルっていうものが、まあ、イオンっていうものができてきたときに、まず一個大事な こととしては、プリカーサーイオンのアダクトタイプっていうものを一個見つける、あまあしっかり決めるっていうことが大事かなと、私自身は思います。で、まあ今回の場合はですね、例えばこ左側の上のパネルっていうものがあの ESI のポジティブイオンモードで取得した MS1 のスペクトルの M over G751 ーーっていうものがそもそもありましたと。で、これの 要するに、これが M プラス H って既にここに書いてありますけれども、これがどうして M プラス H なのかって、まあ、そもそも決定したかというと、これと同じ保持時間で、そのネガティブイオンモードで計測した場合ですね、その出てきた時のそのプリカーサイオンの M オーバージーっていうものが 749.37、まあ、同じ保持時間でこういうイオンが出てきたと。で これって、ネガティブイオンモードでは749、ポジティブイオンモードで751っていうことで、そここで見ると二ダル搭載になるんですよね。で、こうなるような、そのイオンタイプっていうものは、まあ、M プラス H と M マイナス H の、そのバリエーションしか考えられない。で、まあまあ、これがまあ、もも正しいだろうっていうことで、こっちは M プラス H、こっちは M マイナス H というふうに決定させていただきました。 で、まあ、これが決まればですね、あの、ま、安心して蘇生式算出までいけることになります。で、ちょっとこの研究、あのー、ちょっとずるいことをしてるっていう話がんで、ずって い, いうか、あの、難しいことをしているんですけれども、まあ、この、まずそのアダクトタイプが決まった後、今度は何をするかっていうと、当然、蘇生式っていうことを、ま、決めることになります。で、これ蘇生式決めるっていうことも、これ、あの、飛行時間型の質量分析装置を使っているので、まあ、結構一筋縄では、 ではいかないと。まあ、考えさせると、まあ、100以上の素性式候補っていうものを優位に算出してくると。で、まあ、なので、今回の研究ではですね、えっと、実際に素性式をまず正確に決めるために、実はこの 13CO2 ガスで、そのずっと育てて続けてきた植物と、まあ、普通の 12CO2 ガスで育て続けた植物を、まあ、あの、両方、 LCMS 分析をして、まあ、その 12CO2 由来の LC マスのデータと 13CO2 由来の LCMS のデータをこうマージしてあげて、こういうふうな、えっ、ー、と、まあ、例えばですけれども、まあ、こう 12CO2 由来のこのイオン、プリカーサーイオンのアイストピックパターンも含めたものっていうものが、そう、例えばですね、あの、と、 グルコースっていうものは C6H12O6 っていうことになるんですけれども、まあ、ずっと重さ重い C で育てたものっていうものは、その炭素が6個分、その MOVG が重くなる。まあ質量が重くなるっていうことで、その 12CO2 以来のそのこの MOVG よりも、まあグルコースの場合は C6 個入ってるわけですから、6なるとその高いところ、 ににピークが出てくるることになるわけですですので、まあ、これが未知の代謝物だった場合、このマスのシフトを見ることで、ある種その未知、代謝物、まず炭素数が分かるっていったようなトリックを今回実は研究に使っています。で、あのこれは本当にあの生データの例なんですけれども、まあ、これは MS ダイヤルっていうソフトウェアで あのをそのマージ機能を使っているんですけど、これは 12CO2 ガスで育てたメディカゴトランカチュラ由来 の, その根、根っこですね、由来のネガティブイオンモードのデータと 13CO2 ガスで育てた時のメディカゴトランカチュラ の, そのデータをマージした時の例なんですけど、この青のここので示しているやつが 12CO2 ガスで育てたサンプル由来のイオンが こう、グルーピングされた結果、まあ、M プラス39って書いているんですけれども、まあ、その39個の炭素重いところに、こう、イオンがシフトしていましたよっていうような結果を示しているので、じゃあこの未知のイオンっていうものは、この炭素数39個入ってたんだなっていうような解釈になるっていう話です。で、まあ、この、まあ、それでもですね、ここに、ま、こう、一例を示しているんですけれども、まあ、39、 で、こう固定したとしても、いくつか当然、組成式の候補は上がってくるわけなんですけれども、まあこの中で、まあ一番この MS ファインダーのソフトウェアが一番最 も, もらしいものだろうとして挙げてきたのが、この C39H58O14。まあ今回の場合はこれが正解だったわけですけれども、まあこれを、に基づいて、まあ構造解析をしてみましたということになります。で、その構造解析の一例がですね、まあここの、 下にに示すようにこの MSMS を、まあ、見ていくことで、まあこう、こういう構造のアノテーションを行っ て, わけ行っていくわけなんですけれどもこう、そもそもですね、どういうふうにこういう構造に近づいたかっていうことを、もう本当に未知音の場合はですね、ある種それこそ文献に頼らざる、あ頼るっていうことも、その一個の手法。 として挙げられますと。例えばですね。この、まあ、私、この場合はネガティブイオンモードの方がなんかまあスペクトルの本数が少なかったので、まあ、ネガティブイオンモードの MSMS からじゃあ解釈してみようかねっていうふうなことで、まず最初は始めました。で、この 439.322 っていうこのイオンにこう着目して、これってそもそもどういう構造から出てくるようなプロダクトイオンになるのかなっていうことで、その文献をこう検索して、 いくとまあ、こういうふうにジャーナ n a l of Natural でメディカルフトランカチラのその由来のこういうトリペトルトリテルペンサポニーって呼ばれるその化合物の1個のクラスをまあ豊富に含むような植物なんですけれども、まあ、このような植物由来のトリテルペンサポニーのですねえっ、ー、とまあアグリコンあ、まあ、要するにプロファイリングをした 報告を、そのすでにこの論文、あがあるということをこの論文から、あの、で見つけましてですね。えっと、ここにはいいことに、あの、まあ、このグループ、それこそ、すごい信頼性、信頼性の高いというか、あの、それぞれを全合成じゃなくて、その NMR で確認したり、そのハイレゾリューション、超高解像度の まあこれだったら f t i c r になるわけですけれども、そういうものを使いつつ、その構造解析をしっかりやっていっているようなラいわゆるその、まあ報告だったわけだったので、まあこれを参考にさせていただこうっていうことで、まあこの、まあ今回もメディカウントランパチラだったわけなのでサンプルが、まあそういうものに合致する、こう、まあ対謝物っていうものが、まあ報告されてないかっていうことでちょっと見てみたところまさにですね、このメディカゲニカシット。 と呼ばれるような化合物由来のプロダクトイオンでユニークなイオン M o ーバー G としてこの 439.3 っていうものが報告されていた。でこれはちょっと難しいんですけれどもこのアフリコンの構造そのものが出てきているわけじゃなくてここからまあ CO2 が脱離してさらに脱水してさらにまあネガティブになった結果の439って、まあ、まさにこういう。 文献がなかったら、こういうことのプロダクト用を見て、プロダクト用を見てるっていうことさえも、まあ、気づきにくいものになるわけですけれども、まあ、まさにこういう文献があったおかげでですね、まあ、この 439.322 っていうものが、まあ、こういうプロダクト用なんじゃないか、まさにこのメディカイジェニカシットがアグリコンじゃないかっていうことで、えっと、まあ見いだせることができるわけです。 で、まあ、ここ、米が一個こう決まったらですね、まあ、これがメリカジェニカシットだろうなっていうアフリコンがあるなって思えたらですね、まあ、あとはこう結構簡単で、その、まあ、これがま、CO2 の、あの、ニュートラルロスで、さらにこう、トータルとしてマロネルヘクソース、まあ、248って、まあ、結構、これ業界では有名なんですけれども、248のトータルのニュートラルロスっていうものが、まあ、ここであるわけなので、 まあ、その、マルニルヘクソシルっていうものがどっかにこうついているような構造なのかもしれないっていうことで、まあ、ネガティブンモードのスペクトルを解釈できたわけです。で、あとはですね、そのポジティブンモードのスペクトル、今回そこですごい汚いんですけど、こう、実はこれは、あの、我々、まあ、いくつかですね、標準品の、あの、 スペクトルっていうものを自前で取っていたので、まあ、トリテルペンサポニンのネガティブ4モードと ポ, あのポジティブ4モードの MSMS の解釈パターンっていうものが、だいたいこういうふうな感じになるっていう傾向も、まあ、見ていたこともあり、まあ、さらにはですね、こういう構造だと思いながら、その MSMS スペクトルを解釈すると、この構造と考えて、まあ、あのー、妥当であるっていう判断が、まあ、でき、 るわけです例えば、この457っていうものはアグリコンマイナス CH2O2 プラス H っていうふうにアサインできるし、その 439.457 っていうものはアグリコンマイナス CH2O2 マイナス H2O プラス H っていうふうにまあアサインできると。で、トータルで見てまあここ、このここの MSMS ポジティブイオンモードの MSMS スペクトリっていうものは、この構造から出てきて、出てきたとしても、まあ、おかしくはないっていうふうな、あの、解釈になると。 で、まあ最終的にですね。まあだからまあおそらく、このカゴ、この道の、えっと、ピーク、代謝物っていうものは、そのアグリコンとし、アグリコンとしてメディカニミカシット。そして、あの、まあその配当体の構造としてはマナネルヘキソースっていうものがついた。どこかの方についたものであろうっていうことで結論をつけて、まあこの、 構えて、まあ、こういうものがあるんじゃないですかっていうことで、まあ、プロファイリングしたっていうようなことになります。この再活ですけれども、まあ、この化合物はこう構造、まあ、ここに書いてしまってるのでちょっとあのややこしいことになってる、本当はこう構造とか書いてはいけなくてですね、なのでこう論文中では実はこういう構造を書いてないわけなんですけれども、あ, のあくまでそのマススペクトルを解釈することで、そのアノテーションできるギリギリ の, こうあのネーミングっていうものはめっちゃに。 メディカユニカーシット、オーバルメルヘンクソースっていう風な名前になると。あもう本当に言うと、そのメディカユニカーシットっていう言葉を使うことも、あの、おそらく間違えてるかなと、本当はやってはいけないのかなと思うんですけれども、まあ、これは、あの、まあ、アメリカゴトランカチラを分析していて、えっと、さらにこの MOVAG に合致するものが、まあ、過去の報告で、まあ、ま、まあ、間違いなくメディカユニカーシット由来であることが、まあ、要するにモーストアバンダントだっていうことで、 まあ、このような名前を今回付けさせていただきました。はい。まあ、こう、こういう、今回の、えっと、解析事例の、まあ、紹介っていうものはこれで終わります。どうもありがとうございました。